皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月1日。今日は天国フィーバーの4回目でしたが、現地に行ったら天国が閉まっていて、ポカーンとしてしまいました。冒険者の広場のお知らせをちゃんと読んでいなかった私が悪いのですが、切り替えのタイミングで6時間の空白があるということだったんですね。 24時までまだ時間があるので、月始めのいろいろなやつをやって、あとはカジノレイド祭りで時間をつぶすことにしました。カジノレイド祭りに参加していたら、天国フィーバーが始まりました。でも、ちょうどこのタイミングでカジノレイドが発生したので、これが終わってからです。そんな天国フィーバー4回目のお題ですが、会心暴走と MP ダメージがあるので、これは魔法使いでいけばいい感じですかね。 そして、バージョン4から登場となるお相手はこの人たちでした。これはいい意味で予想できませんでしたね。でも、確かに言われてみれば、この人たちしかありえない見事なやつでした。これを予想できなかったのがとても悔しいです。完全にやられました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。